これが先行って、えー、ぐるとまあ、まあ、いいのかこれでピンとしちゃうから えー、ちょっと回りながらでっちょっ と, ちょっとこボリューム上げても大丈夫、声お客さん的に。 マイク問題いすよ、うん、の君のて気でし題、<笑>スペイルでうまく入れません、ね。<笑><笑> で, ソフトでもう今回の展示だと思うんですけど、はい、都市と郊外で少しあの書かれるところがあるのぜひはい都市と郊外そうですねえっと僕が、えっとうん、郊外生まれて<笑>まあそのニュータウン 伝統支線のタマプラザとというところですけれども、うん、郊外で生まれ育ったところがありま す, ます、うん、でその郊外ニュータウンに対する愛憎、うん、好きな面と嫌いな面があり、うんえー、なんかこうそういう引き裂かれた、うん、アンビバレントな思いがなんか前提あってですね、うん、そこがこの展示の何か根幹部分になってまる、うん、ーーンで 幸せに育ったけど、うんうん、やっぱり何もないというか、うん、刺激がなかったフラットな空間だったりするので、そこにすごく嫌悪もある。うん、壊したいというような思いもありますよ。た、う、ね、ん。そういった部分もありますね。これはその作品に低下されているか、昇華されてか一応そういうイメージを一番 出して作ったのが、このグラフィティわらびっていう作品ですね。うん、とあと映像、うん、バリトゥードイニュータウンっていう、うん、ニュータウンでプロレスをする映像です、うんうん。こちらにある映像は、はい、多分メインというか、地盤です、ね、でたからね、はい。映像とグラフィティがメイン。うん、まあ両方ともやっぱりこのグラフィティの方は下地に郊外ニュータウンに、うん、普通に僕実家ですけども、うん、来る。 住宅広告、チラシ。が下地きになっていて、ものすごくこう広告として。あの、きらびやかな。こう、うい文句が踊ってるんですよ、うん。で、綺麗に写ってるし、なんかこう、おつくしの頂へとか、うんえー。なんか書いてあります よ, ね,、うん、ますよ ね, ね。永遠に色褪せない邸宅をみたいな、とがなんか書いてある。<笑> そういう、まあ、そ う, いう割とこういい感じの一軒家で育ったんですが一軒家です高級住宅街の一軒家育ちなんですけれども、うん、しかし、えー、それを壊したいという欲望があるみたいな一軒家というかそういう社会システムみたいなそういう都市をなんかこう。 イザさとか俗っぽさとか、うん、あの面白さとか、うん、ん, なんかこうそういう要素を入れたい、うん、っていうので入れたのが僕、うん、とプロレスという2つの僕の芸能的趣味というかですね。うんうんうん ニュータウンもプロレスも両方とも、そういう、均質な空間とは違って、すごく、うんあ、なんか、うん、うん、なてうノイズだっあるいは、こう、過剰だったり、く、う、だ、んえー、らなかったりとかす、ね、ると思うんですけど、そういうふうにも引き出して、うん、うん、だと思うんですよね。 いいいろいろきた僕は、ま、この光絵、ね、が、はいはい、点灯してるのは気に入っていて、はい、そこをギ リ, リックでも締、ね、めるからそうです、ね、る曲を使いました、ね、曲があって、映像はあと、の作品が、こんなとこやるぞってことで、はい、映像を描、はいてるそうです。 ラップをやるようになって、うんえー、その中でより深く中で考えたことがかなりこう展示に影響してます、うん、でも ま, まんまタイトル通りでそこで思考したことをビジュアル化したっていうようなところはかなりありまして、うん、あのちょっと話を言うるけどもリングっていうのは憧れってさ 例えば現代美術家がホワイトキューブに憧れるのと熱量熱量っていうかこう熱いか冷たいかの差があると思うけど憧れ的には似たようなものがあると思 う, と、うん、でうっですよ。 可、え、能、ー、かどうかわかんないけども、いわゆるホワイトキューブでなんかしたい気持ちはあるホワイトキューブしたいですね、次の個展はホワイトキューブでしたいと思います、うん、なぜなら、うん、こういう壁を立てるのが超大変だったし、お<笑>金もかかるし、ホワイトキューブだったらいいじゃないですか、空間が成立してるから、やっぱ、うん、あそこホワイトキューブでやりたいですよ。うんうん こういうある種のタナティブスペースで暖雑な空間の中でやる良さもあるんですけど、うん、そんなになんかこう意識してなかったですねここの場所セラーはそこまで意識しなくてむしろかなり作りましたから場所自体、うん、別にこれはホワイトケームであろうが同じ、えー、雰囲気は出せると思う、うん、いいですよねなんか今視界にも入ってないけどザメジュンパイプとか、うん、マンレイとか、うん 僕は、武器として転がっているこれは、こういう思惑でやったこれはやっぱり、初日にオープニングパフォーマンスとして、プロレスを行ったんですでここでやられて、でそのプロレスっていうのが、現代美術デスマッチというタイトルで、現代美術に関するものであれば、表記として使用可能だというルールを勝手に作りまして。 そう意味でなんかこういだからゲ代美スっていう美術作品って究極的にはも の, ものだと思うんですよ物質それはコンセプチュアルアートであれ、えー、まあ分かんないコンセプチュアルアートの曲北を除いて、うんうん、究極的にはものであるもの、うんうん、とは究極的にはすべて狂気となり得るという発想の三段論法でも、うん、つまり現代美術作品とは狂気であるというあの バ若しい三段ロックマの下、うん、そういうのを武器にしたというのが、うん、初日ですね。発、うん、ちゃんと飛んでますよ ね, ねうう例えばこう、イット斗ンとかは、レフェリーが最初は止めたんですけど、つまりこ、これは現代ベースじゃないっ止めた、うんうん、けどこうその上でアルマットってこう、デ、う、ュ、ん、シャンのマーク、サインを書いたら、レフェリーがオッケー、これは現代美ースだたになって、うん じゃレフリーはちゃんと見ず知ってる人なんだから、まああのあま 渋谷の光を点灯させた映像とかっていう意味ではやっぱ都市に対してもまあ思い出があり中学からずっと渋谷の辺り で, では遊んでいたのでただその都市がどんどん変わってきているというかうー ん, なんかこう楽しくなくなっていってるような感じがずっとしてそつまり生き物として都市の中で楽しく人間 生き物としての年みたいなものが死んでってどんどんこうまあシステマテ ィ, ティックになってきれいになっていく、うんうん、つまり乳ン化するっていうことだと思うんですけど、うん、なんかそういう状況があるからしてそれがまあ、うんえー、違和感があると い, いう管理されてなんかこう そういうい写真も撮ったんですけど要は渋谷で撮ってもそのあのこの作品ですけど渋谷で撮ってもあるいは町田で撮ってもどこで撮ってもあんまり変わらない風景になってきてる都市の個性とかがなくなってまあネットのどんどんネットの方に出るっていうのがありますけど。町自体がどどんどん 個性になって、禁止化していっている、うん、という意味での、なんか、入胆化が流れる気がしていて、分あの頭いいからその、うん、今の都市計画図っていうのが、で、は、も、い、分かっちゃうんだろうね、あそれで、な、う、る、ん、合理的にして、うん、うてん人の動線とか合理的にやるのは分かるんですけど、しかし、その不合理な。うん 動線とか、うん、どうしてもたまってしまうとかあのつまずいてしまうとか、うん、そういう動線自体があのむしろ面白い、うん、むしろ面白いものを流れを作る淀みを作るとかその、うん、淀んだところに面白い文化が発生したり、うん、変なこう独自のカルチャーが育ったりするような気がするんですけど。 設計された美しいつるつるした場所からは、うん、あの文化は生み出されないじゃないですか。うん、で、私、僕がだからやっぱりそういう、なんかいろんな場所から出てきたよ。つまあ、ヒップホップであるとか、うん、いうのが、まあ好き。っていうのはあります。うん、だから、そういうも の, の、うん。が、こうなくなっていくような、機種の変化に対する。違、う、和、ん、感を、うん、まあ、いくつかの作品で。うん よいたかった、うんうん、しょ。はい